はいどうもタッタッタロウです<笑>もこー走る は, ろーはいということで皆さん皆さん皆さんえー、先日一か月前くらいに上げた動画があったと思います はい、い薬わかるかな薬をはい錠剤錠剤4種類を1日ずつ12錠 4×3 の12錠を1か月飲んでみたらどういう変化があるのっていう動画を上げたと思うんですけど、えー、今回は3か月目バージョンです3か月目ここ最近はねちゃんとね毎日飲んでました 一時期4日くらい空いちゃった期間が空いちゃった時はあったんですけど最近はちゃんと毎日めちゃくちゃ飲んでますはい<笑>でねでまあおのおのね大体ねビタミンだったり肌のはい、シナールシナールはビタミン C とパントテン酸を複合した複合ビタミン剤です妊娠中や授乳中などのビタミン C やパントテン酸が不足している場合の補給に用いられますメラニン色素の形成を抑え 皮膚の色素沈着の改善にも用いられますこれは皮膚の色素沈着改善あこれはビタミン B2 の, あの補給ですビタミン B2 のユベラユベラは、えー、末梢の血液を促すことにより循環障害改善し抗酸化作用により過酸化脂質の増加を防ぎます通常ビタミン E の欠乏とか 末梢循環の治療など、酸化脂質の増加防止などに使われます。ただ脂質が出過ぎないようにするみたいな感じですね。肌の油が油が出過ぎないようにする。これはビタミン B6 ですね。ビタミン B6 の補給なるものです。はい。ですね。実際に飲んでみて、まで、あね、あのー、飲む前とカメラの画飲む前とカメラの画質がそもそも違うので、なんかね最近。 こいつ全然変わってねえじゃんみたいなコメント来たんですけどあ俺的に変わってるからって言いたいんでしょうねカメラが質変わったのは言い訳にしかならないけどまあ自分がね一番分かってる部分もあるしやっぱりカメラ良くなったからこそその跡とかがねよく見えるみたいなところもあってニキビの跡が ね,、うん、ねででもニキビ自体は本当にそんなできてなくて最近はどうですかほらの<笑>どうですか 綺麗でしょ<笑>きついいな、この年でーー、はい、ではもねこの辺のスキスト沈着が個人的に結構濃かったんだけど結構薄くなったかなって感じなんだよね個人的に、うん、でこの辺はねあの眼、ー、鏡基本的に眼鏡ばっかりかけてるからこの辺があれなんよね 跡が残っちゃう、この辺のうんただね毛穴がちょっとね、うん、広いよね色素沈着ってはちょっとずつね薄くなってる感じはするんだけどうんまああとあごりかなあごりはそんまあ、そんなにできるわけじゃないんだけどでもおでことかもそんなにあるわけじゃなくてうんここがちょっと一個だけできてるか多分。 薬やって1ヶ月後のレビューどんなこと言ってたかわかんないけど、まあ、3ヶ月経っても同じような感じかなでもその色素の沈着自体もちょっと薄くなってきたかなっていう感じはするまだね色素沈着っていうかそのニキビ後のボコボコの治療自体はしてないから、まあ、薬でね徐々に徐々に色素の沈着を落として最後ボコボコ直していけたらいいかなって思いますはいまあちょっとね 皆さんもそういう変化に気づいてくれたらここはこうなったねとか言ってくれたら嬉しいです手の手がツヤツヤになったねとかね眉毛キレキレになったねそれはビタミン関係ないとかねカメラ画質綺麗になったねそれもビタミン関係ないはいということでねこんな感じで充電もちょうどなくなったので終わりたいと思います白井太郎でした